今回紹介するのは地球環境に配慮した油吸着シート B スイーパーです B スイーパーとは一体どんな商品なのでしょうかご説明いただくのは旭化成アドバンスの桜井さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします桜井さん B スイーパーは地球環境に配慮した油吸着シートということなのですが まず油吸着シートとは一体どのような製品なのでしょうかはい一般的に油吸着剤油吸着シートは名前の通り油を吸い取るために使用するものでシートにに油を吸着させてきしやすすすいようにする製品です例えば工場の機械の利用に伴って出る油の拭き取りや飲食店のフライヤー周りなど油が飛散してしまう場所の拭き取りなどに使用されていますまた海で 船が座礁してしまって重油が流出してしまった際にも重油を吸着するために油吸着シートが使われています油吸着剤は身近なところから海の上までいろんなところで活躍しているんですねそうですねではビースイーパーは具体的にどんな点が地球環境に配慮しているのでしょうかはい。 一般的に油吸着剤油吸着シートは石油由来の合成繊維でできた製品が主流となっているのですがこのースイーパーは植物由来のの繊維のみで作られていますまたその繊維は旭化成が製造するベンベラグベンリーゼというもので生産する際にどうしても出てしまう規格外のものを再利用して作られています。 地球環境に配慮して資源を効率的に利用して作られた油吸着シートがこのビースイーパーというわけですそれで地球環境に配慮しているってことなんですねちなみにビースイーパーのビーにはどんな意味があるんですかはい、ビースイーパーのビーには植物由来という意味のボタニカル成分改正という意味のバイオデグリーダブルそれから利用シーンのベイ、ビーチ、バンク、バックヤード そして目指すべき地球環境の美しさビューティフルの B など B にはたくさんの意味があります B で始まる言葉がたくさんあって B 推しですね<笑><笑>私はチーム A なんですけれどもはいしかも B スイーパーは2規格あるんですよねそうなんですよ B スイーパーは水と油の両方を吸着できる陸上用と 撥水性があって水面に浮かんでいる油を吸着する水上用の2つのタイプがあるのでお客様の用途に合わせて選択していただけます水に浮かんでいる油だけを吸着するってすごい技術ですよねでもどんな感じななんだろうそうそですよねなかなか言葉で説明するだけではイメージが伝わりづらいと思いますので今日は水上用のビースイッパーを利用してちょっとした実験を行ってみましょう桜井さん こちらは何ですかはい。この水槽の中には普通の水が入っています。その上にこちらのラー油を垂らしていきます。じゃあ、早速垂らしていきましょう。はい。はい ここにビースイーパーの水上用を入れて、ビースイーパーがしっかりとラー油だけを吸着するというのを実験してみたいと思います。吉橋さん、早速ビースイーパーを入れてみてください。はい。入れます。あ、すごい浮いてる。水に浮いてますよね。本当に吸うんですかね、これは。それは引き上げてみてからのお楽しみですね。あ 水吸わないっても本当にすごいですね。そうなんですよ。結構長時間水の上にも、えっと、浮いてられるものになりますね。えー、それではヤシヤシさん、ビースイーパーを取り出してみてください。はい。取り出します。はい。はい。え、すごい、うん。本当にラー油ついてますね。 B スイーパーは石油由来の繊維でできた油吸着シートの約 1.5 倍から2倍の油吸着力があります1枚あたりの給油量が多いと1回に使用するシートの枚数も減らすことができて資源のの節約・廃棄物の削減に貢献すすることもできますそういう点でも環境に配慮されているんですねそれでは最後にまとめです ビースイーパーが地球環境に配慮した理由、それは、植物由来の繊維だけで作られていること、アサヒ化成のベンベルグ、ベンリーゼを製造する際に出る規格外品を再利用していること、そして、高い油吸着性能で資源の節約、廃棄物の削減に貢献できることでした。環境に配慮した商品ということで、 まますビースイーパーがいうすとございます今はまだ石油由来の繊維でできた油吸着剤が世の中の主流となっていますが今後はそれをどんどんビースイーパーに置き換えていくことが私たち朝日課アドバンスの使命だと思っていますまた企業様の中には環境に配慮した取り組みを始めたいけど何から取り組めばよいのだろうと悩んでいるご担当者もいらっしゃると思います。 そんな時には是非 B スイーパーをご使用いただいて気軽に環境配慮に取り組むための活動をスタートしていただきたいと思います桜井さんありがとうございました B スイーパーに関する詳しい情報は動画の概要欄にリンクを貼っておりますので是非チェックしてみてください今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録よかったらいいねボタンもぜひお願いします以上 AKB48 吉橋ゆずかの MC でお届けいたしました。またねー